では始めましてゆりこ大川と申します。はい、えっとコスプレイヤーとタレントをやってます。すごい。はい。え今はツイチ配信とかもやってます。はい、今100人とえ 100？100 100人。100人。えラウ。私もツイッチをやってます。すごい。えプーランは何が仕事をされてますか？ 仕事はまだないです。まだない？まだありません。ミ ト, トえ。日本にいつ来たんですか？いつ？今一年ぐらいに。あ、さあコロナの時、うん。はい。ずっと日本に住んでいます。あ、そうずっと日本に住んでます。一、はい、年前から？はい。へえー、すごい。それあ留学生。はい。あ留学生。日本語の学生です。日本語の学生だ。 今日はなんで秋葉原にいますか。うーん、そうですね。今日は二回目秋葉原に。二回目。はい。おお。そして、か、ポケモンのカード。ポ<笑>ケモンのカードー。ええ。ポケモンのカード、ああ、買取。買取、はい、そうです。 え今持っているんです あ, あ全部全部お、えーえー、すごいおおすごい見まし た, たはポケカのオタクスですかあポケモンオタク、まあまあ、<笑>まあまあまあまあまあまあでもこれ持ってたら、ね、もコレクションだけコレクション、はい、えちなみに今えっとポケモンのカードの中で一番レアのカードとか持ってますか、うん、一番お高いものとかうん。 今日は全部売りました。失いました。失 っ, っちゃった。<笑>でも違うのか、英語のカードだけですあ。エイゴのカードだけが。ちなみにいくらぐらいもらえたんですかですな。七七万。ななーあわかんない七な。七万？七万 ！Oh my god。珍しいのカード。 はい、入ってた、はい、売っていいのかいはい、売りましたブラジルで買ったカードですかあ、いえどこどこインターネットで買いましたインターネットか面白い<笑>ちなみに今日売ったカードで、うん、一番高く売れたカードって何のカードですか リザードあー、okay、すごいないくらでしたリザードのカード。いくら あー日本語わかんない。一万2 1、二、うん、万 8000?、一万八千、一万八千、すごい。ね、ーえー、ポケカは、うん、よく売るんですか？いっぱい持ってるんですか？はい。えーすごい。えー、いい今まで、うん、ポケカ何円ぐらい使いました？ お<笑>胸、ああ、れはちょっとヒンいっぱい使いました。趣味とかありますか？趣味はあかわいスクを着ることです。そうですね。めっちゃめちゃかわいですよね。<笑>めっちゃかわいいですよね。 一番ハマってるもの、一番好きなアニメとか作品とかありますか？うーん、一番好きな神様始めましたあ。知ってますか？はい、知ってます。知ってます。いいね、可愛いですね。はい。僕のカード以外、自分のお宝物はありますか？ポケモンのカードとグロミー。知ってますか？ ぐるみかないいぬあるみぐるるるあああ、れれぬいいい、いぐぐぐみみみののはは写真とかかかりますかごめん、ね、ぐるみぐるみあ こ, れこれ、はい、そうですおー確かにぐるみ私のイスタグラムいっぱいありますだあ、本当だ。<笑> 日本で何してる時が一番楽しいですか、うんうん、配信配信、うん、今配信もやってますね毎日毎日やってるわーすごい、うん、毎日みんな日本見せてくださいよし興味ない、うん、面白いのもの見せてくださいフォ、うん、ロワーはブラジルの方が多いんですかはい何人ぐらいいらっしゃるんですか今 あ、えっ、ー、と一万五千。すごーい。一万五千だね。わあ、すごい。ブラジルのファンの人たちは、うん、どんな日本のことを、うん、こう紹介すると喜びますか？アニメとか、<笑>ポケモンセンター。ポケモンセンター。はい。はい、おお。やっぱりそうだね。 ポケモンセンタ好きなのはポケモンポケモンセンター日本しかないからねうんそうだねありがとうございましたま す, すみませんま忙しいと、ね、ちなみに、うん、そのあなたのツイッチのアカウントとかを教えたのも大こう URL をコピーするのは大丈夫ですかはい大丈夫ですありがとうございますお前です